みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックス・クール・ギター科講師の瀧澤でございます。今回はこちら、デジテックというメーカーの RP500 というマルチエフェクターを皆さにご紹介させていただこうかなと思います。ちょっとひょんなことからお借りすることができたので、動画の中でも紹介してみようかなと思った次第でございます。よかったら、買う、買わないを抜きにしても参考にしてみてくださいませ。そんなエフェクターもあるんだなみたいな感じで楽しんでいただけますと幸いでございます。今まで僕が紹介してきたズーム製品とちょっとキャラクターが違うんですよ。 ズーム製品ってどっちかというと、その初心者向けというか入門的な意味合いが強くて、やっぱり価格帯も安いものが多いですし、あと操作性もすごく良いものが多かったんですが、この RP500、まあ、デ, ジテックにデジテックに関しては、どっちかというと、上級者向けという感じが否めなくもないです。まあ、すごい価格帯も高くなってきてしまいますし、本格的でいいんだけれども、ちょっと扱いにくいと。あんまりユーザーフレンドリーとは言いにくい。 マルチエフェクターでございます。まあ、よかったら、いろいろと聞いてみてくださいませ。<笑>まあ、今回もこんな感じで、えー、と画面のズバンババとピクチャーインピクチャーをしながら鳴らしていますので、<笑>よかったら参考にしてみてください。<笑>とりあえず、電源を入れるとこんな感じの画面でございます。今、1番の音色が選択されていて、ここを押すと2番、3番、4番と、まあ。こんな感じでいろんな音色が選べるわけなんですが、とりあえず最初の段階でこのデジテックさんが組んでくれた100個の音色が。 入っております。百個の音色がもういきなり入っているんです。とりあえず順番に鳴らしてみましょうか。まず一番の音色、えー、選んで鳴らしてみるとこんな感じの。音。すげえハイゲイン。 すげえこの粒 の, いあ粒の細か い, か粒の細かい中、現代風なモダンなディストーションサウンドという感じです。2番いってみましょう、2番。お2番になると、クールコーラスということで、まあ、この気持ちの良いコーラスがかかったクリーンサウンドという感じですね。 3番、行ってみましょう、3番。ソロディレイ。お<音楽><音楽>お、またすげえ、ハイゲインな感じになりました<音楽>。でもさっきと違って、ちょっとこう粒が粗めといいますか、なんかこう、また音色 の, なんかこの質が違う感じする。 ついつい早く弾きたくなってしまうような。<音楽>えー、そんな感じの音色でございます。4番も弾きましょう。4番、えー。また名前が何と呼べばいいかわからないですけれども<音楽>、ちょっとまたこのひず み, みの質がいい感じになりました。 みたいです。普通に聴いているだけでも、なんかこの歪みの質が全然違うのがわかりますよね。こっちは細かいんですけど、こっちはちょっと粗くなって、こっちはもっと粗い。<音楽>えー、次の音色もいきましょう。5番スムースジャズということなんですかね。ジャズっぽいことを弾 け, 弾けば OK でしょうかね。<音楽> 音色です。普通にコーラスがかかったらクリーンサウンドという感じですかね。それで、今、1番から5番まで弾いたんですけれども、ここから6番に行くためには、このアップとダウンのボタンを使って、次の音色に行ってみたいと思います。アップのボタンを1回押すと、こんな感じで6から10を選べるようになるんですよ。で、ちょっとしばらくすると元に戻っちゃうんですけれども、この点滅している間にここをポチッと押すと6番に行って、例えばこれが他にも16番とかだったら、ポチッと押すと16番に行くというような仕組みでございます。 えー、もちろん、5アット7番とか、そんな感じです。6番の音色は、プリキシーです・だンタラ・カンタラ・カンタラ・カンタラ・カのタラ・カンタラ・カンいラ・カンタラ・カンタラ・カンタンドでございます。 です。いい感じです、いい感じです。7番。こんな感じでまた違う質の音の、違う歪みの質が出てきました。で、ワウというランプがついているときは、このペダルでワウペダルの操作をすることができます。えっと、普通にかかと側で弾けば、ちょっとこ困った感じで、つま先側で弾けば、ちょっとパリッとすると。 えー、こんな感じです。もちろんこれ、足で操作するから、ね、こんな大変じゃないんですけれども、こんな音色もあったりとかするような感じです。それで、普通のワウペダルと一緒で、つま先側を踏み込むと、ワウ機能がオフになって、これはボリュームペダルとして機能することになります。ちょっとやってみましょう。 つま先側を踏み込むと、ここにワウオフと今一瞬出ましたね。それで、この状態で弾くと、普通にワウがかかっていない状態です。それで、ペダルはボリュームペダルの役割を果たすと。それで、つま先側をグッとまた踏み込むと、ワウオンとなりまして、ワウがオンになるというような感じです。それで、このペダルでいろいろ音を出せるんですけれども、やっぱりこのデジテックといえばワーミーですよね。このワーミーサウンド。 これはもちろん当たり前ですけれども、このマルチエフェクターの中に内蔵されております。もうこれは普通にもう、ね、このマルチエフェクターの目玉商品だと思うんですけれども、ワーミーの音色を今選択しました。それで、かかと側で弾けば、<音楽>まあ、普通の歪みという感じです、ね<音楽>で。これそのつま先側に持っていくと何が起こるかというと、すごいですよ。つま先側に持っていくと。 ワーミーミ超おもしれあで、ワーミーももちろん今、オクターブを設定しますけれども、オクターブ以外の音も設定することができます。ちょっとやってみましょうか。 これは本当にさすがネジテックという感じですよ。今、つま先側に持っていくと1オクターブ高くなる設定になっております。かかと側で普通のと、つま先にすると1オクターブ高くなるのと、こんな感じです。それで、このパラメータをいじることができます。例えば、2オクターブアップにすると、つま先側にすれば2オクターブアップするんですよ。これがまたもう、ギョイって感じですよ。ギョインです。ちょっと鳴らしてみましょう。かかと側とこんな感じ。で、これをつま先に持っていくと、 わおギョインこんな感じ、うん、こんな感じでもうギョインギョインサウンドを作り出すことができると。 感じで、す。で、普通の市販されているワームと一緒で、このオクターブ以外にもセカンドダウンとか、ギターで言えば2フレット分下がるってことですね。このつま先にすると2フレット分音が下がります。こういうのもあったりとか、あとオクターブダウンっていうのももちろんあります。かかと側と普通です、ね。でもつま先側にするとオクターブが下がります。 こんな音も出せると、わお半端ないぜで、ちょっと使いどころがわからないんですけれども、このメジャーサーブが。 こういったものを指定すす。るることとがでできるという感じですこのワーミー効果は、やっぱりこんなマルチエフェクトの醍醐味というか、目白押しといいますか、まあ、目玉商品という感じですよね。ちょっとその10番の音色に行ってみましょう。デジテックってすごいこのシミュレート系の音色にすごい強いので、このアコースティックシミュレーターがかましてある10番のアコースティック、この音色もすごいいい感じです。ちょっと鳴らしてみると、こんな感じ<音楽>、まあ。もちろんそ の,、ね、そのままアコーギーの音って感じじゃないんですけれども。 だからちょっとごめん。雰囲気の違う面白い音色って感じですよね？ それで10番まで弾いてみましたけれども、まあ、いろんな音色があるということが分かっていただけたかと思います。<笑>失礼。そしてもちろんですけれども、自分で音色をいろいろ作り込むことももちろん可能でございます。ちょっとやってみましょうか。えー、と少々お待ちくださ い, いません。<笑>で、あと、これか。これをこれにすると、オーケー今、これ。エフェクトが何もかかっていない状態でございます。 それで、このエディットボタンというのを押して、それぞれ の, このパラメータをどれにしようかなと選んで、それぞれのパラメータをいじっていくことになるんですけれども、とりあえずわかりやすいところから行ってみましょうか、はい。アンプシミュレートを選ぶところからちょっとチャレンジしてみたく思います。<笑>あれ説明書が。はい。 このアンプシミュレーターのランプを点滅させたら、あとはこのつまみをいじることで、い、ま、ろ、あ、んなアンプのサウンドを出すことができるという感じでございます。とりあえず、まあ、40種類くらいですかね。全体で何種類あるのかわからないんですけれども、まあ、こんな感じの説明書にこんなアンプのシミュレーターとかあるよということを説明してくれております。例えば、まあ、65年マーシャル JTM45。 こういうアンプはどういうアンプなのか僕は全くわかりませんけれどもちょっとやってみましょうか1965年に発売ってことだと思うんでまあ50年以上の前のすごい古いアンプってことですよ鳴らしてみるとこんな感じ<音楽>ちょっと実際そのアンプを触ったことがないんでこれが近いかどうかわかんないんですけれども。 まも確かにちょっと古めかしいというか、なんか昔ながらの温かみのあるさんンドという感じですよね<音楽><音楽><音楽>。みたいな感じの雰囲気があるかと思います。他にも行ってみましょうか。 まあ、このマーシャルの800とかになると結構なじみがある方も多いんじゃないですかね。うん800これはわかりやすいですね。800JCM。マーシャルの JCM800。でも確かにこんな歪みかもしれないです。う こんな感じの音を通すよね。で、他にも900とか。 ありますし、もちろん2000とかもあったりします。2000とかでこの原因をマックスにしたりとかすると<音楽>、ああ、確かにこういう音あるよねみたいな感じの<音楽>なんか印象でございます。こんなのとか、えー、他にもいろいろやってみましょうか。JCM 以外だと、お メサブギートリプルレクチファイヤーとかありますね。メサブギーのトリプルレクチ。まあ、レクチューと呼ばれるすげえ超ハイゲインのアンプという感じでございます。それをチョイスしてみると、こんな<音声>。お<音声>、まあすげえハイゲインってなったら。 す超ハイゲインという感じです。他にもマッチレスとかもあったりとかします。マッチレスマッチレスってご存知ですか別に ?30W のコンボアンプだと平気で50万とか60万とかするような超高級アンプですよ。しかし、このデジチェックの RB500 を買えばマッチレスの音もお手軽になっ し, しまう。わあお得だね<音楽>、まあ、マッチレス触ったことないから本当にこの音なのかどうかわからないですけど。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 でしままいるわけでございますわあ、すごいお得だね。うん、で、まあ、またね、今これまだ 半, 分半分というか全然弾いてないです。もちろんそのローランドの JC120 とかもありますし、なんかこのデジテックオリジナルのサウンドもあったりとかしますし。 えー、と今、これはレイニー・スーパー・グループという音色みたいなんですが、まあ、こういうのもあったりとかします。で、もちろん、こういうのを選んだ後に、ゲインを設定したりとか、ベースを設定したりとか、ネットを設定したりとか、そういったことももちろん可能でございます。もちろん、ボリュームも設定できます。えーまあ、このままだとなんかアンプ・シミュレートの紹介だけで終わってしまいそうなので、えー、ちょっと次のほうもパラパラと行ってみましょうか。い<笑>け、えー、ね、アンプ・シミュレートだけですげえ長くなってしまった。えー、と今、アンプ・シミュレートは、じゃこれ、今。 レイにスーパーグループとなっておりますので、これに設定したとします。OK。これで OK です。それで、その後にこのパラメータのこのランプ分だけいろんな音を設定することができると。例えば、一番上、ワウ。まあ、ワウは使わないからよいしょしましょう。コンプレッサー。今オフになっているので、オンにしてみましょう。オン それで、コンプレッサーをオンにして、<音楽>まあ、なんか適当にし て, ていくわけです。よくわからないですけれども、あのこの向こうのパラメータをいじると、この射線ができて、そこは意味ねえぜと言われます。で、あ<音楽>と、バラーってなんかこういう感じにもで演技するわけです。よく<音楽>わからないですけど、それで、なんかできたなと思ったら、ここを一回ボタンを押すとオフになるので<音楽>、オフのときの音色と、オンのときの音色を聴き比べてみると。 違いがよくわからないけど、マインドシしましょう。オンのままでいきましょう。それで、その次にディストーション。これもオンにすると、えー、いろんなディストーションのシミュレートをすることができます。まあ、あのストンプボックス、コンパクトエフェクターと思っていただければ大丈夫です。普通にボスのシリーズとかもシミュレートで入っていますし、あと、アイバニーズとかのシミュレートも入っていたりとかします。なんで、まあ、とりあえずサクッと何か選んじゃいましょう。808。これはまあ アイバニーズの TS808 だっけかな、まあ。チューブスクリーンはですね、それのシミュレートです。それのトーンを設定したりとか、オーバードライブ、歪みを設定したりとか、レベルを調整したりとかして、音を調整していくとい。で、オフの状態とオンの状態をお聴き比べたりとかして、音を作っていくわけですね。なんかちょっと、音の粒が。<笑> 細かくなるのが分かりますでしょうか、うん。これもオンにしたまま行きましょう。アンプシミュレートは今もやったからオッケーとして。で、キャビネットとかも選べたりするんですけれども、切りがないので、これはもう飛ばしましょう。イコライザー、オンでイコライザーは、どっちかというとミッドが欲しい感じなので、適当にミッドを上げてプッシュしましょう。ちょっと音量を下げましょうで。ノイズゲートはオンにするとこんな感じでノイズがなくなります。使いましょう。コーラス。 I'm、uh, sorry.、Uh, uh, uh. 音が出せるんですけども、僕は結構こういう FX 系の音色はあまり好きじゃないので切ります。えー、次、ディレイ。<笑>これもオンにすると、<音声>わおやまびコ効果が得られるぜ。えー、300ms、0.3 秒に設定して、リピートは0、つまり1回だけ。で、このドライレベル、開始の音量はどのくらいにするのかと設定したりとかすると、 こんな感じでディレイが設定されました<音楽>。優しくそんなこともできたりとかするわけです。 こういう効果音的な使い方じゃなくて普通の使い方にしましょう<音楽>、えー、リピートを増やしてこの音量を下げますうっすらかかってるぐらいでいいんですよねこれはねうっすらうっすかかってるぐらい、まあ、こんぐらいですかもうちょっと繰り返そうかな オッケー、ディレイ、オッケーで、その次はリバーブ。で、このリバーブは残響ですね。エコーとか、そんな感じのやつでございます。MAX で鳴らしてみると。<音楽> 作れたりとかします。もっとまともな使い方をしましょう。適当にパラメータを下げて<笑>、それっぽいリバーブを作ります。もちろんリバーブと一言で言っても、そのいろんな種類のリバーブがあるんですけれども、それを紹介していると本当にキリがなくなってしまうので、ちょっと割愛。もういろんなリバーブが入っております。ちょっと割愛。それで、エクスプレッションペダル。これはボリュームペダルのままで OK なので、優<笑>先しましょう。このエクスプレッションペダルはすごい万能なので、例えばこれで歪みを。 歪みを調整したりとかあの、EQ のミッドを調整したりとか、このペダルをアサインできる場所って本当に自由なので、もういろんなパラメータを設定することができます。ちょっとでもそれは今回は割愛。<音声>えー、こんな感じで音色ができ上がったぜ。イエーイ<音声> という素敵なアコースティックという音色ができました。全然アコースティックじゃねえという感じですけれども。それで、この音色を作り終わったら、もちろんセーブをしないと消えてしまうので、最後にこのセーブをして終わりにしましょう。セーブをするときは、このストアボタンを一回ポチッと押します。ポチッとな。そうすると、名前を決める画面になるので、うーっとなんか適当になんかイコースティックとかにしておきましょう。アコースティックではないイコースティックです。それで、もう一回ストアボタンをポチッと押すと。 そうすると、何番のところに、何番の場所にセーブするんだいと聞いてくるので、このアップ・ダウンボタンでセーブしたい場所を選んで、もう一回ストアボタンという感じです。じゃあ、11番にセーブしちゃいましょう。11番、OK! そうすると、今度からこの11番を選択すれば、イコースティックという生かしたサウンドが呼び出されるという感じでございます。 いかがでしたでしょうか。がででししたょうとりあえず、まととりアンプシミュレートも鳴らしてみたりとか、まあ、いろんなパラメーターを読んでみたりとかしてみましたけれども、参考になりましたでしょうか。まあ、本当に、ね、全然機能がありすぎても紹介しきれないというのが正直なところなんですけれども、まあ、なんとなく音を聴き比べていただいて、いろんな音色が出せるなんてことは分かっていただけたかと思います。まあ、ちょっと価格は高価になってしまうんですけれども、1台あればかなり本格的な音作りができるので、割とこれはこれで・・・・・ 一つのチョイスとして全然ありだなという感じで、講座言いました、えー。よかったらお店で見かけたらよかったら試装してみたりとかしてみてくださいませ。デジテックの RP500 というエフェクターでございました。それで、まあ、この手の紹介動画みたいなのを上げると、今度はあれを紹介してくださいみたいなコメントが来るんですけれども、基本的に僕はこういう機材は買わない方向で考えているので、 えー、あんまり期待しないでください。もちろんあのコメントしていただく分には全然問題ないんですけれども、一応検討はいたしますが、自分で買うことはたぶん今後しばらくはないと思われます。まあ、とりあえず、コメントしてもあんまり期待しないでねということでございました。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>